皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ木きゆかりでお届けしています。2022年2月5日、冒険者の広場で、メレアーデ様の声優さんが発表されていました。岩見真中さんでした。河野まりかさんではありませんでしたが、ウマ娘で聞いたことがあるというダメ絶対音感は正しかったので、惜しかったですね。アンドレアルの下見に行ってきました。 いつものバンマ構成で倒せるかの検証です結論としては運が良ければ倒せそうかなという感じでした安定して倒すためには構成を変えた方が良さそうですコインも高いのでノラの募集が生きているうちに言っておいた方がいいですねということをやっていたら新限界諸行コインがなくなってきたので残った福引券を回そうと思います回し終わりました これで、アンドレアル実装前に持っていた福引券7700枚をすべて消化しました。福引券7700枚で、アンドレアルコインが15個出ました。2022年1月26日の動画で予言した通り、対数の法則がきちんと仕事してくれましたね。冒険者の広場で公開されている確率表から計算した結果と、ほぼ同じ結果でした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。